保育園で大人気のハヤシライスルーも手作りですがお鍋一つで作るのであっという間に作れます葵の給食室今日はハヤシライスなんですけれども保育園の場合は玉ねぎだけではなくて人参も入れていきます今日は鼻声ですすいませんいち切りにしていきましょう人参は柔らかくなるのでそこまで薄く切らず ちょっと厚めに切っていきます玉ねぎは半分に切って芯を取ったらこの半分の長さの薄切りにしていきます玉ねぎも柔らかくなるので少し厚めで大丈夫です今日は一つの鍋で全部ルーも仕上げていきますので本当にとっても簡単です ままずお鍋に無塩バターを入れていきます必ず無塩を使ってくださいそしたら今日はルーを油とバターと半々で作りますのでここに油も入れていきます全部バターで作っていただいても大丈夫なんですけれどもバターって結構高価なものになるので経費削減のためにバターと油を半々使います食材費も高すぎると怒られちゃうんでね<笑> <笑>そういうところも考えながら献立を立てていますでバターがしっかり溶けたらここに人参と玉ねぎも入れて炒めていきます初めの頃にカレーの動画を出したんですけれどもそれでルーを作ってるシーンでかなりバターを使ってるのでバターの量にすごくね驚かれた方がたくさんいらっしゃったんですけど実際市販で売っている ルーっていうのはほほぼほぼ油でできてますこのあと煮込んでいくんですけれども煮込む前に一旦ここでしんなりするまでしっかり炒めるとコクとか野菜の甘みが出てくるのでさらに味に深みが出てきますなのでここはしっかりと炒めていきましょう今15分ぐらい炒めてるんですけれどもだいぶ野菜がしんなりしてきましたのでここで豚もも肉は大体2 3センチ幅に切って入れていきます ハヤシライスって牛肉で作る場合も多分一般的なレシピは多いと思うんですけど保育園の場合は価格の問題もあるんですが放射物質の関係で牛肉使えなくなってしまった時期があってそこからそのまま使ってないっていう保育園さんが多いですなので今回も豚肉で作っていきます この炒めてる時点で豚肉が固まったまま煮込むとそのまま固まりで出来上がってしまってお子様がかなり噛み切りにくいのでこの炒めてる段階でお肉をほぐしながら炒めていきましょうお肉にしっかり火が通って色が変わったらここで一旦火を止めますそしたらここで量を作りますのでこの中に小麦粉を振り入れていきましょうちょっとお鍋がねちっちゃいんで多く見えるんですけど。 そしたら粉っぽさがなくなるまでしっかりと具材に絡めていきますなぜここで1回火を止めたかというと小麦粉は熱いところに入れてしまうとダマになってしまいますのでダマを防ぐために1回火を止めています粉っぽさがなくなったらここにお水を加えていきましょう少し入れたらなじませていきましょうこれで一気にとろみがついていきます 少しとろみがついてきたのでさらにお水を追加していきますあとここにですねお砂糖も入れて一緒に煮込んでいきましょうお砂糖は食材を柔らかくする作用がありますので先にお砂糖を入れて煮込んでおくと人参と玉ねぎがより柔らかく仕上がります今弱火でじっくり混ぜてこの量だと大だ体いい5分から7分ぐらいしてくるとこんな感じでとろみがついてきます カレーよりは少しサラサラめのルーになるんですけどここまでとろみがついたら調味料を加えていきましょうハヤシライスはちょっと酸味がありますのでここにトマトピューレを加えていきますトマトのペーストになりますとそれからケチャップですそれからウスターソースとコンソメ それからお塩を入れていきますちょっとね見えないんですけどお塩が入ってますもうとろみがついているとかなり焦げやすくなるので気をつけて見ていきましょう底の方から混ぜていきます 調味料を全部混ざったら今日はトマトピューレとケチャップとウスターソースとちょっと酸っぱめの調味料をたくさん使ってますのでもう少し煮込んで酸味を和らげていきましょう今10分ぐらい煮込んでますだいぶ酸味も飛んでまろやかな味になったので これであとはご飯にかけていただきましょう時間がある時はよりたくさん煮込んだ方が味が馴染んで美味しくなりますので時間がある時はなるべく10分以上長めに煮込んでください大人の方が想像してる林ライスとはちょっと違って優しい色味のハヤシライスになります「急速急速嬉しいな何でも食べましょうよく噛んで」 みんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます鼻声バージョンです今日<笑>いただきます早く食べたかった美味しいんだよこれいただきます美味しい子供用のスプーンだから一気に食べられない美味しい うん、生き返る<笑>この仕上がりも大人の方が食べるハヤシライスよりもかなり優しい色味になってるんですけど食べた味もかなり優しい味になってますケチャップとトマトピューレとウスターソース使ってるので酸っぱいのかなと思いがちだと思うんですけれどもしっかりと煮込んでますので酸っぱいっていうよりは甘酸っぱい出来上がりになりますここにじゃがいも入れて煮込んでも本当に美味しくなります 保育園ではカレーライスもすごく人気なんですけどこのハヤシライスも大人気で本当に美味しいので皆さんもぜひ作ってみてください大人の方が食べてもすごく美味しいと思ってくれる懐かしの味になってます